皆様こんにちは、えー、区長候補の鈴木哲次でございます自民党公認の区議候補13名の当選そして私の当選をお祈りさせていただきましたまた合わせて渋谷の人々が幸せに暮らせることをお祈りをさせていただきましたしっかりと連携して渋谷を取り戻してまいりたいと思いますどうか皆様方のご縁を 賜りますよう。心より重ねて申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。